全ります。ジャズよさこいガスタン月の山に応え鳴子バお願いします。はい、それでは後半、ジャズよさこい3曲戻ってまいります。一曲目はジャズよさこい は、まあ、よさこいで知り合いになった方も、この会場にたくさん応援に来ていただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいで、す。声が強かった息が上がってしまって、申し訳ないと今日カメラを撮影してくる2つの方ものたちのことで知り合いになって、こうやって涙島で応援に来ていただけました。本当にありがとうございます。そして